皆さん、こんにちは。アシャビルゲイラグ講師のサンドです。今日はあれだね、あの、このクリスマスにはちょっと早くて、はあ、お前もう何でいるねんっていう話になっちゃうかもわかんないけど、あれです、この、ちょっと、せっかち、せっかちなんすよ、ケツカチみたいな、なんかこう、ケッタマシーンって感じの、こうチリンチリンみたいな感じ、まあそういう感じですよ。 で今年のクリスマスプレゼントにはです、ね、このみんなにクリスマスソングをプレゼントしようかなと思ってたんだけれども、同じギター講師の滝沢君がです、ね、すっごいこう頑張ってくれたみたいで、なんかこういう楽譜とか、解説動画とか、なんかいろいろこう作ってくれたみたいなんですよ。これは本当素晴らしい、本当素晴らしい、ファンダスティワンダフォーコント込めて使わすみたいな、すごい、これは、とんでもない、とんでもない、もったいない。 えっと、ダメだ、いろいろくだらないことが思い浮かんできてしまうんだけれども、えっと、あれですよ、僕のこの目的としては、クリスマスライブとかをみんながこう、ね、もし控えてたら、ぜひバンドで演奏してほしい な, なんていう話なわけです、えー、クリスマスソングをライブで演奏しちゃったりとかして、もうそのバンドみんなが、ね、観客にこうクリスマスソングをプレゼントする、3体になっちゃえばいいじゃんみたいな。 3体のチャイバい緒しょみたいな、もういいや、もうそんな感じです。なんか始まります、どうぞ。いやいやいや こんな感じで、そんなな演奏なわけでございます。えー、それぞれ、えー、この1本目の動画から2本目の動画で、えー、ボーカルを説明し、えー、次の動画でドラム、その次の動画で、えー、ベース、その次の動画でギター、えー、そして最後の動画でこの、ね、締めの言葉というか、あとこの裏話みたいなのもしておりますので、まあ、すごい動画数としてはです、ね、全部で6本と、えー、結構長い動画なんですけれども、まあ、時間あるときに、えー、興味のあるところからチェックしていただけるとうれしいかななんていう感じです。はい えー、このヒゲがこ れ, これがまじですっげえ痒いというか、臭いというか、結構このサンタ衣装自体が古いものなので臭いです、えー。そんな感じです。以上、サンタでした、えー。興味のあるところから動画をチェックしてみてください。それではまた、さようなら。<笑>